皆さんこんんこにちはじゅです今日は、えー、私のお家で撮影をしていますコロナでなかなか撮影ができないということでちょっとねお家で撮影をすることになったんですけど今日は私の家族であるワンちゃんトイプードルをトイプードル2匹いるんですけどはい れんちゃんをね。紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、おわくん。こっちの。大きい方がお湧くんです。ブルちゃん、ブルちゃん。ブルちゃん。ブルちゃん。ゃんはい、ちゃんは大きさはね。だいたいね。あれね。ちょっとダメだ撮影したいのよ。そうそ う, そう。 ミキ は, 双子ですはいはい来ないで来ないでこっち来ないのちょっと来たら撮影できない早くお座りおさりしてあーすごいことになっちゃったクマさんクマさんはクマさんおはくんクマさんクマさん取っておはくんクマさん取ってブルちゃんに取られちゃったおはくんボールはじゃボール持ってきてほら ゴルフボール。あら、ゴルフボールじゃないね。何ブルちゃん。はい。どうしたの。投げるの。<笑><笑>マーくん、ボール持っといでよ、ボール。 ブルちゃんブルちゃんはこうやって取らせてあげませんいつも自分だけ遊びます<笑>持ってきてこっちにかわいそうにヨア君怒られちゃうんだよねすぐね ブルちゃんににじめられちゃうんだよねかわいそうでしょこんなかわいい顔してるねはい<笑>はい次は芸を見してもらおうかな見えるかしらうよしよしあ、座りお手はお座りお手おかわり <笑>お座り。はい。はい。はい。はい。はい。ワクワク。カメラ目線でお願いします。ワク。はい、来る。よーし、行く。よいし、はい、ブルちゃん。ブルちゃんお座りして。はい、ブルちゃん。はい、ブルちゃんここ。ここ来て。お座り。ブルちゃんお座りして。お座り。お座り。う, ん、りうーじゃない。ワクわク。くクお座り。 普段はお家ではほとんど練習しないんですけど、まあ、こういう機会なのでちょっとアプローチねやってみたいなと思いますはいといてあらあっ取られたあとボールドッグにあるじゃんブルちゃんたちのこれだよじゃとどういてごらんほら なんでしょこれうん、ちっちゃいスイングでもしっかりとボールを打つ<笑>ラフだあラフ しっかりとこれはすごく大事いいですねプルちゃんプルちゃんたちにはこっちのボーンをあげよほらほい今のトップかなしっかりね うん、いいね今みたいうんしっかり手首を固めてクラブを返さない返さないで<笑>ちょっとめっちゃ失敗ダメ ダ, ダ, ダ, ダ, ダ, ダメよ おーくん無理じゃないよ、なし。おさわりはおさわしもおさわりおさわりあ無理だ取られちゃったー。はい、以上、おうち動画でしたー。はい、ということで、うちの ワンズたちねワンズたちはいかがだったでしょうかぶりちゃんさるよかわいいでしょちっちゃいねーこれを見て元気を出してもらえたらなと思いますバイバイ バイバイよ。バイバイして。わくん。ほら。毛だらけだ、服が、はい。はい、構えた。はい。はい。バイバーイ。いほら。わくんカメラ見て。ほれ。わくんカメラ。プルちゃん。ほら。バイバーイ。<笑>バイバイ<笑>じゃあねー。